こんにちは。ゴールデンウィーク真、ま、った中ということで、皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日は私の方は、自分の車の DIY の話題で少しお伝えしようと思うんですけど、私の車のステッパーゴンなんですけど、このようにヘッドレストモニターを自作してみました。で、まあ、元々の発端というのは、まあ、2017年のステッパーゴンってもう9インチのナビで、後ろがまあ11インチの やせきモニターなんですけれど、今の新型の車と比べてしまうと、まあかなりもう機能的にもそうですし、まあ大きさ的にもそうなんですけれども、やはりこう機能的に劣ってる部分というのがまあもちろんあります。で、このステッパーゴンってもともと個別再生というのができません。例えば前で自分の聴きたい音楽を聴く、え後ろに子供が座ってて、子供たちは見たい漫画があると言った場合に、ステッパーゴンだとそれができません。 ノアボクシーやアルファードのディスプレイオーディオですとそれができるんですけれども残念ながらステッパーゴンに関しては個別再生という機能がついていませんまあそういったものもあって個別再生結構使える機能でまあ自分一人だったら特には使わないんですけれども子供を乗せて出かける機会もあったりするんで、まあ、そういった場合に個別再生がなんとか安くできないかということで、まあ、今回考えたのがまあこちらになります で、これ自体はアマゾンで売ってるもので、だいたい7000円ぐらいで売ってるポーダブルの DVD プレイヤーなんですけれど、最近単純に、単にポーダブルの DVD プレイヤーということだけでは、まあ、売れないということも多分あると思います。で、最近のやつは、車の車載キットも付いた形で、こういった DVD プレイヤーを出しているケースがあって、 ヘッドレストの車載用のキットが付いてるものもあったりします。で、これは残念ながら、まあ、それが付いてなかったんで、まあ、車載キットを買うのもいいんですけれども、まあ、それだったら、まあ、なんとか自分で DIY ができないかということで、まあ、ちょっとご紹介をしていこうかなと思います。で、まず何が便利かっていうと、まあ、今このような形で、まあ、個別再生がもう今、すでに前で、こう、テレビ、まあ、後ろももちろん前と同期してるわけなので、テレビが映ってるわけなんですけど、 後ろは後ろで、まあ、自分の好きな動画を見たりすることができるということになります。まあ、例えば最近のこの DVD プレイヤーというのは、まあ、車でも使えるようにちゃんと考えてあって、まあ、このように今ヘッドレストにつけてるんですけど、この厚さがかなり薄くなってます。最近のものは、まあ、こういう使い方をしてもかなり幅としては薄いものになってますし、ヘッドレストにつけても特にこう違和感を感じない。 見た目にもなってきてます。なので、こういう使い方ができるということがまず一つ特徴としてあるかと思います。でもう一つは、このように、この備え付けのリモコンがあって、で、これでちゃんとすぐ再生ができるということです。こうやって今押したんですけど、まあこんな形で、これジブリの作品なので、動画の視聴は割愛しようと思うんですけれども、まこのような形で、ま見ることができるということになります。 なので特にこのディスプレイを下げて、この物理ボタンを押して操作するってことが必要なくなるということです。再生するときもボタンを押すとなると、いちいちこういったところを押さなきゃいけないですし、ボリュームの調整もわざわざここのディスプレイを下げて調整しなきゃいけなかったりっていうのがあるんですけれども、これはそういうのがまあないとまあいうことになります。 車のの中でで使ううととといいいいこともも、まあ、結構想定してて作られているものではないかなか思います。今、DVD 見てたんですけれども、USB メモリーや SD カード、それからヘッドオンなんかも使えますし、で、こちらは、えっ、ー、と、AV のアウト、それからインということで、まあ、使えますし、で、この電源なんかも、今これオンオフ、ここに物理ボタンあるんですけど、 こちらの方でも、リモコンでもオンオフができます。こういう感じで。なので、結構便利かなと思います。で、また見たければ、当然リモコンで、このような形で、つけることもできますので、結構便利じゃないかなと。今、シガーから撮ってるんですけど、このバッテリー自体も 2500mAh の内蔵バッテリーがついてますんで、まあ、このように今外しても普通に使えますし、 まあ、4時間から6時間ぐらいはまあ無充電で使えたりもします。まあ、そういったところが結構外で使う、まあ、こういった車で使うということにおいてもしっかりと考えられて作られているとああいうのがあって結構これ使い勝手がいいかなと思います。ただ一つ、車載キットがついてたらいいのになっていうのはちょっと個人的に思ったところなんですけど、 まあ、このように車載キット。まあ、ここ私 DIY でやったところなんですけど、このマジックテープ自体も Amazon で買ったものです。で、もともとは私手でカメラを持って撮影すると片手しか使えないんで、まあ、自分の頭にカメラを巻きつけようかなと思ってこれ買ったんですけども、これ結構使えるんです。使えます。すごく強力で、まあ、こっちも付くし、もちろんこれ表裏も当然付くわけなんですけど、でかつこの 締血力が非常に強い。こう見ていただくとわかると思うんですけど、このヘッドレストが動くぐらい締血力が強いものになっているんで、これ結構いいかなと思います。で、これまあ、こんな形で、モニター今これ、ぐるっと回るタイプのものなんで、ちょうどこの間のところに、このマジックテープを挟んで、で、前どうなってるかっていうのが一番気になると思うんですけど、前はこんな感じになってて、 特に私はそんなに気にならない。まあ、むしろ最近のものですと、このヘッドレストのここのところにブラケットみたいなものをつけて、で、iPad とか固定して使われる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、それよりは非常にスマートに見えて、ステッパー号の場合ですと、こういった、まあ、プライムスムースでこうグレー調のシートになっているので、まあ、それに対して この黒系のマジックテープ。なおかつ結構このマジックテープ自体もかなり質感の高いものになってます。なので特に違和感は僕はそんなに感じないかなと。で、ミリバンの場合ですとこういった場合でリア席モニターをつけるのが結構一般的だったりするんですけれど、まあ普通の乗用車だと鉱石モニターついてない車も多いし、つける、つけて、つけない方も多いと思うんですけれど、 これは普通の乗用車とかでも、まあけたいなって思うときに、まあけることができる。で、かつ外したければ別にすぐ外すこともできますので、まあお子様の状況に合わせて、まあけるって、脱着するっていうのが気軽にできるっていうのが結構、 ポイントなのかなと思います。まあ私自身は後ろに座ることはないので、あんまり2列目に関してそんなに不満を感じるっていうことはできないんですけど、子供と過ごしてると、やはり後ろも自由に動画が見れたりする方がまあいいみたいなんで、まあこれをつけて、個別でこう再生できるようにましているとまあいうことになります。そういったニーズをお持ちの方も多々いらっしゃるんじゃないかなと思いますんで、まあこういった DVD プレイヤーを こう買って、まあ、このマチックテープで、こういった形で巻き付けるだけでも十分にヘッドレストモニターみたいな形で使えることができると。で、なおかつ安いと、まあ、いうことなので、ま、ぜひ、ニーズをお持ちの方は、ぜひ試してみられるといいかなと思います。ということで、今回は、久しぶりの私の、ま、DIY ということで、DIY による ヘッドレスとモニター化についてのご紹介を今回はいたしました。当チャンネルでは車よびカー用品、またこういった車の装備等を最近はレビューをしていますので、興味のある方はぜひご覧になっていただけると幸いです。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。